国を変えるための最後のチャンスなのでしょうかそれともどうも、政治いろいろの学部です。年が明ければ、韓国はもう大統領選挙一色。日本では選挙のたびに投票率の喫さが話題になりますが、韓国ではここに来て、 投票率が急上昇しており、しかも若年層が政治に強い関心を持っているというのです。韓国では一体何が起きているのでしょうか。2021年12月5日付、中央日報からの引用です。20から30代の青年票の重要性は数値でも確認されている。 最近発表された各所世論調査だけ見ても、来年3月9日の大統領選挙を見つめる青年世代の気流は尋常ではないということを十分に感知できる。有権者の数だけ見れば、20から30代より60代以上の高齢層の影響力がはるかに大きいのが正常だ。中央選挙管理委員会によると、昨年 4月15日の総選挙の際に20から30代の有権者は1494万4419人で2017年の第19代大統領選挙の時より4万1813人増えただが昨年の総選挙で初めて投票権を得た満18歳の有権者54万8986人を除くと 実際には50万7173人減少した格好だ。これに対し60代以上の有権者は164万6617人も増加した。少子高齢化が深刻化し、全人口の重心もますます高齢層に移る様相だ。だが今回の大統領選挙では単純に 頭数だけで計算して選挙戦略を立ててはならないというのが正解の共通した分析だ。伝統的な政治無関心世代に挙げられてきた若い層の投票率が最近急速に上昇しているためだ。2017年の大統領選挙の時に20代は 76.1%、30代は 74.2% の投票率を記録し、歴代大統領選挙で最も高い投票率を見せた。2007年の大統領選挙投票率の 46.6% と 55.1% に比べ、19.1 から 29.5 ポイント急騰した数値だ。当時20代の投票率は全年齢層で最低だった。 候補らの青年求外戦略は、戦隊組織にも少なくない変化の風を呼び起こしている。い、e、い候補は、先月24日の戦隊刷新の最初の結果として、青年戦隊を発表した。共同戦隊委員長にも、既成世代の政治家の代わりに、クオンジュン、元民主党青年報道官と、ソ・南ン チェンジュ市議会議員ら20から30代を全身配置した。先月28日には女子高生3年生であるラムジンヒさんをクワンジュセンター委員共同センター委員長に任命する破格さも見せた。とのことでいかがでしょうか。直近のデータで見ても2017年 ムンジェインが当選した大統領選挙では、20代、30代ともに 70% 以上の投票率となっており、若年層の政治的関心がかなり高まっていることが伺えます。来年の大統領選挙では、これを上回る投票率となる可能性もあります。全体の投票率が 50% を割り込み、30% を下回って、 やっと話題になるくらいの日本とは対照的ですよね。選挙は民主主義の基本ですから、投票率という一点だけで見れば、韓国の方に分があるとも言えます。ただ、若者がここまで政治に関心を持つ背景を考えれば、それほど手放しではプラスとは言えない部分もあるのです。雇用、経済、医療、外交、 文在寅政権下の韓国はまさしく八方塞がりの状況にあります。特に若者にとっては厳しい受験競争を必死に勝ち抜いてトップの大学に入り、一流の企業に就職しても将来が保障されないというネガティブな現実があり、その閉塞感をまとめて減る朝鮮と言い表す声もあります。韓国がこんなひどい国になったのは 政治のせいだ。大人たちが悪いんだ。ということで、若者たちは選挙で国を変えるんだ。という意欲に燃え、その熱意が7割超えの高い投票率に下がっている。というのがここまでの流れです。ちなみに歴史的経緯を見れば、97年の通貨危機が引き金となって、韓国国内でも大不況が起こり、雇用経済の崩壊から、 晩婚化、少子化が加速したりと、実は90年代頃からずっと若者は自利品だったのですが、2017年以降はいよいよよろくもなくなり、沈没に向かう一方という背景も若者の高い投票率を後押ししているのかもしれません。若者が政治に関心を持つのはもちろんいいことなのですが、反面一歩間違えればきつい副作用もあります。 最もわかりやすい副作用は極端な左傾化です。時代や国を問わず、若者が国に求めることといえば暮らしの安定です。現に韓国では財閥企業すらも新規採用を大幅に絞っており、コンビニのアルバイトも倍率が100を超えるという地域もあり、大学を出てもまともに働けないという悲惨な状況が続いています。 このような国では若者の望みもより原始的になり、とにかく仕事をくれ、まともに生きさせてくれという点に集約されていきます。そして原始的な望みに政治が一つ一つ応えていく。その行き着く先は弱者救済であり、究極の左派ポピュリズムです。現に与野党の候補は若年層取り込みに向け、 必死の構成をかけており、野党のユン・ソン・ギョル氏に至っては、わざわざ遠くコンサートまで開いてコミュニケーションを取るなど、選挙対策に余念がありません。一方、与党のイ・ジェミョン氏の方は、そもそも根っからのサハポピュリストであり、大統領選の公約もバラマギ政策一辺倒なのですから、今更説明する必要もありませんよね。つまり、 韓国はただでさえ左派ポピュリズムに支配されており、若者が声を上げ続ける限り、左傾化の動きはどんどん加速していくということなのです。さて、左傾化の行き着く先はどこなのでしょうか。賢明な皆さんならなんとなく差しがついているかもしれませんね。左派ポピュリズムの究極形。それはつまり共産主義国家であり北朝鮮です。 全員が等しく豊かになりたいという願いに寄り添うのであれば、最終的には社会主義や共産主義しか道はなくなります。資本主義ではどうしても貧富の差が出てしまいますからね。実際、ムンジェインは外交面でも経済面でも北朝鮮にラブコールを送っており、政治体制という意味では中国の一党独裁を模倣しようとしています。 終戦宣言からの南北統一も、石化統一を前提としたシナリオではないかという見方もあるほどです。韓国がこれ以上の左傾化に向かった場合、日本にはどのような影響があるのでしょうか。ここでも気になるのは、やはり北朝鮮との関係です。最悪のシナリオとして、韓国の若者の大部分がサハポピュリズムに感化され、石化統一万歳、 という事態になってしまったら、これは日本として黙って見ているわけにはいきません。朝鮮半島に中国を含めた巨大なレッドゾーンができれば、レッドゾーンの境界線が38度線から日本海側まで南下してしまいます。そうなると、北東アジアの安全保障の大幅な見直しが必要になり、軍事的緊張が高まってしまいます。 核の脅威も無視できないでしょう。選挙結果がまだ出ていないのにネガティブすぎると思われるかもしれませんが、韓国が今、左傾化という坂道をこれが落ちていること、そしてその流れに日本は無関心ではいられないことだけは、しっかりと訴えておきたいところです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴、